けそろそろ下に降りて近づこう無駄だヤツは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ<音声>ん警戒信号が。 戦闘力710どこだ何あのガキだクソ故障か反応がもう一つここに向かってくる一つ二つ戦闘力322と334ちやがった貴様ら 一体ここへ何しに来た決まってんだろうオラの子を取り消しに来たんだオラの息子はどこだどこに隠しやがったギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだそれよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな身の程知らずとはこのことだ我が一族の恥だ死んでしまえ んいあー あ, ー あ, ー あ, ーあー その程度の力なら仲間にするのはやめだただの足手まといになりそうなんだおいだな フフフフフ。<ペン><笑>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 さらに戦闘力が上なんだぞなっ孫悟空貴様新しいとっておきの技なんかないのか へ, へへ、ッすまねえなはっきり言ってねえよちっ俺は真面目に修行して新開発したってのによ本当かどう作戦を立てようが無駄だ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 おーお遊びはこれまでだ いい感じ これまでだ。<タッ><タッ><タッ> もうお遊びはこれまでだ。 <スロー>うん、戦闘力1330全ての戦闘力を指先だけに集めるくそこいつら力をデザインやエスリアルお疲れたぞ<スロー> いつの間に…手<笑>がしたぞ、孫悟空しっかり尻尾を捕まえておけも、<笑>もうやめた大人しくこ、ここの星から引き上げてやる<笑>騙されるなよ、孫悟空出まかせを言ってるだけだ<笑>頼む信じてくれ、弟よ<笑>お願いだ、カカロット、信じてくれ<笑> んデュラーっ貴様のようなマノケア珍しいぞ。まんまと引カル か, かるとはな。俺は弟でデろうーが殺すことに何のためらいも持たん。それ、サマとバンダゾウキはキキキキキキキキキキキキキキ これは避けられる。<笑> く、く、クそソこの俺がこんな奴らにややられるとは。<笑> た、ええ、まにっがっままさかカカロットのやつがおおのれの命を捨ててまでバカめ孫悟空はすぐに生き返ることができるんだな何この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。 そいつに頼めば、どんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。く、腐ったり。だ、だが、いいことを聞かせてもらったぜ。ふっ、こ、これまでの状況は全て。は、はるか宇宙にいる、俺の仲間二人に。 通信されているく。この俺がやられたことを知ってく必ずここにやってくるそそのふさがこここにやってくるな、はい。いいつか1 <笑>年たった1年後だ<笑> 1年ささらに強い選手が2人今度こそき貴様らの勝てる可能性はゼロだ1 <笑>年の間にせせいぜい楽しんでおくんだな<笑>、はあ うーんななるほどそういうことだ悟空悟空ってばお前らしくないぞしっかりしろ <笑>死ぬっちゅうな結構イなもんだなままあ、なでも安心しろすぐに生き返らせてやっから<笑>たあのおっあうわ あ, あっあ消えを打ったぞ そうか神のやつの仕業だなえ、うん、ししかし神様じゃったら安心してよかろう貴様らはドラゴンボールを探せ神のやつとて命を蘇らせるほどの力はないだがその孫悟空の息子はこの俺が預かるな何嘘だろ ど, どうするつもり このご飯とかいうガキは、訓練次第で強力な戦力になる。一年後にやってくるという二人のサイヤ人を迎え撃つには、そいつの力がいる。そのためには、この俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら、楽しみに待っていると伝えておくんだな。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 2人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであったというわけで。 修行させたく生身のまま伺ったわけですどうかエンマ大王様こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませあんなるほど天国へ行けるものわざわざ危険を冒してまで百万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのかはいよかろう そんなに行きたければ海王様のところに行くがよいただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ覚悟しておくのだ結構厳しいんだなわかったところでさ俺のちょっと前にラディッツっていうやつが来たああ確かに来たぞ あいつは地獄行きじゃ当然な暴れなかったか暴れた暴れた暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわいえー、強つえんだなおめえおおめえときたがあのなわしはエンマ大王だぞ地球の神などより偉いんだわかっておるのか 要するに、すげえ強えってことだろ全然わかっておらんな強いのは当然だだが、頭だって良くなければ務まらん事務処理能力が肝心なのだ事務処理よし、この際だわしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう、えー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 うん、正解だいろんな星々で暴れまわったからな当然地獄行きだここまで暴れるやつはそうはおらんがなよしそれでは次の問題だ正解、当然だなわしの方がずー と偉いんだなあ地球の神よははいその通りでございますよしそれでは次の問題だ<音声>その通り正解だ何者だろうが死ねばここに来る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 またく、誰が作ったのかのなあ、地球の神よ。そ、それはその…申し訳ございません。まあええい。次の問題に行くぞ。<音楽>残念だが、不正解だな。え, え 今五問目だぞ何ヒーフーミーあらちょ、ちょっと試しただけだわしの過ちを見抜けるかどうかというち そ, それが真の五問目だったのださすがにちょっと厳しい言い訳ですなうんー聞こえたぞ地球の神よ お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかなーおお許しくださいさすが地獄耳なんちゃってお前、ギャグのセンスないのー<笑>まあええわい海王様のところに行くことを許可してやろうおっサンキューエマノちゃん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 悟空の奴は仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、一年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が二人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。 修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そ, そ, そんな。僕なんかぜ。全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで。 最強の戦士にしてやる。わかったなしゅ、修行って、な、何をすればいいのたった一人、ここで無事に生き延びてみろ。六ヶ月経って、お前が無事に生き延びていたら、戦い方を教えてやる。じゃあな。 あのガキめ、早速くたばっていないだろうな。